いや、ちょっとしっかりとねえメインいや、メインじゃないサブサブだけどなんか動画とかであんま言ってなかったんですけど、うん、僕毎日走ってるじゃないですかうん、なんか目標がないなっていうことに気づいてああそのー日々走るっていうその日常の中でそう走ってる人になっちゃったので多分ねうんで東京マラソンに出ようかなと思いますやめなですかどう思った佐々木 ふざけてんじゃなくてふざけてねえよ<笑>マジで出んだよ俺マジで出んのキロあれすごい大変らしいですよ20172月ですねうん残り181日、うん、<笑>マジマジ<笑>おもろいかなと思ってちゃんと走ったら、うん、えっと寄付先がねいろいろあって、うん、えっとまあスポーツとかね、うん、学びとか紛争、うん、地域とか 絶対に無駄に使わないわけですよ、うんうん、まあ東京とかやってるやつだからねこれはねそうでこの10万円別に貯め て, て残り180円じゃあるからそれ貯めんのって意外とできると思うんだよ10万円180円しかまあまあまあ全部なできるなでかつ自分で走ったらすごい得なんじゃないかと思って、うん、やろうかと思いますちゃんと鍛えてで一個ちょっと怖いことがあって、うん、膝ざもく壊してるんですよ、うん、膝ざあげようか 痛風のひざいりませんでも毎日思い<笑>もう軽いって思ったの<笑>いっつも重いよってなった時に肩の上半身軽ってなるよ俺の膝いやー僕が中学高校とバスケ部だったんですよ、うん で、中学の時キャプテンで、高、う、校、ん、の頃副キャプテンだったんですけど、うん、引退試合前にどっちも膝ざけがしちゃってんのよ、そうだよね、うん、えっ、ー、と、半月バス月の場合も損傷しちゃってんのよね、両方。しかも相手のファールとかも、なんか不良の事故で、中学の時に関しては、最後の引退試合、僕、出れなかったんですよ、うん、その、それで。 高校でバスケやらないでくださいって言われたんだけど、うん、できたわけ。やって、うん。できたんじゃないけど、やったんだけど。そしたら右じゃなくて、今度左をね、かばっちゃうからね。いや、でもこれはもう本当に不良の事故で。こっちもやっちゃったもんやっちゃって。半月板って損傷したら治んないんじゃない治んないらしいよ。治んないじゃん。両方とも半月板損傷して、<笑>均等になったから<笑>なるほど、まあ、ちゃんとやるから俺。その 明日急にだからちゃんとそこまで逆算してしっかりこう走ってるひそのそうそうそう脚力になって走るとそう半月板は弱くても周りの筋肉をちゃんとつければ、うん、大丈夫らしいんだよね動画に影響出ないのら別に出ない出ない出ない出ないのも変だけど<笑><笑>これなら 1, 1年間休む、ね、いやだから なんかちょっと面白いかなと思って、うん、じゃあ寄付してその寄付のお金を払うことによって、うん、その出場権を得 て, を得て、うん、私出場するとそう、うん、これね一個怖いのが予定入んないことを願いたいよねあそうじゃんどうしようもないことってあるじゃん 俺, ら あ, ゃ あ, るゃん俺らあるあるある全然、うん、書いてないやん<笑> 2月26だえ佐々木2月26っていで一緒だっけいは2月26ってテスト中じゃないよ ね, い、はい、トいよね違いますよ全然大丈夫ですだから、じゃああ 見ようと思えば俺見れるぞっていうことにもなるわけでしょえ、なんか日程とかのテレビで中継してるじゃないですかうんそれにカットされてたら面白くない面白いな<笑>なんかやってほしいけ 6… 企画うんえそれはそうだおいお前それは違うだろうこれが企画だろうちゃんとそれ用の体にしていくんだよあそれまでねしっかりね膝さえ ければ多分全然走ることはできるはずだからだって2 0キロ走ってることもあるもんね2 0キロ走ってることはあるよあのー、足切りがあるんだよだ足切りなんてのものはもう絶対引っかかんないも、うんししえっとね制限時間1 0キロを1時間40分、うん、1 0キロ1時間40分ですかうん、うんうん、でも最初の1 0キロだったら別にいいよ 1 0キロ走る分には別にそんなきつくはないよねそうた だ, だから全体の最初の1 0ロは俺多分五50分でいけるんだけど、うんうん、そっからが多分普通にきついんだよねいや 10km、うん、俺も走ったことあるけどまあ50分はめっちゃ入るけどまあ、でも1時間40分にた、ね、うわ、行けことはないねしかも2月って結構寒い時期だから寒いよああ俺行けねこんな寒いから<笑><笑>それは頑張ってくださいやります っていうだけの動画です、はい、すいませんじゃあやるらしいので、はい、残り180日みんなで応援しましょうはいよろしくお願いしますはい<ス>途中経過でどっかでなんかねれ動画とかサブチャンネあげれたらいいね、うん、<ス>むしろね今から始める人とも俺同じ位置にいると思うからいや同じではね是非<ス><ス>これを機に走って釣り目もう俺が出るっつったら全然走るの付き合いますよって言ってくれたから、うん いいろろと、トミーとかね2 0キロ走って俺は走んないよ、うん、俺は、うん、いやた、たまに。俺は並走するけど何かね<笑><笑><笑><笑>はいということでじゃあよろしくお願いしますはーいということでサブちゃんでしたはい